ここんんんにちはこんばんはばココアートチャンネルへようこそ数年前から生地のメーカーの日の出屋さんというところとコラボレーションしていますそして次出るもので私と日の出屋さんとのコラボレーションが終了するんですけれどもその最後の布のサンプルができてきました次出る新しいテキスタイルをいち早く皆さんとシェアしたいと思いますそのテキスタイルは3色展開で出していますブルーーとととちょっとクリーム色みたいなのと レッドと出してるんですけれども実はいつもここはいつも撮影しているところなんですけれどもこの隣にスタッフがその新しい布でちょっとしたブースを作ってくれたので今日はそちらから「コカドチャンネル」を進めたいと思います。それでは移動したいいと思います先に皆さんどうぞ せっかくなので今日はこちらからお伝えしたいと思いますすごいですよね本当に私の作品の柄っていう感じなんですけれどもいかがでしょうか本当はブルーの方も貼りたかったんですけれどもここにちょっとこのグリーンというかちょっと黄色というかちょっと色わせた写真を思わすようなそんな感じなんですけれどもこの隣にちょっと赤も貼ってるんですけれども赤もこの赤はちょっとすごいですよね赤怖いですよねこんな感じです 同じ作品なんですよ色が違うだけで全然違う感じなんですけれどもいかがでしょうか最後なんですけれども2種類布が出ています一つは花柄と一つは私のわがままを聞いていただいてこんなちょっと個性的な作品がたくさんあるんですけれどもほとんどお嫁に行った作品ばかりなんですけれども実際に発売されるものはこれの半分の大きさのものなんですけれどもちょっと分かりやすいようにちょっと大きめの布を貼ってるんですけれどもいかがでしょうか ちょっとこの状態だと色などが分かりにくいので画像を見ながらデザインのコンセプトなんかをお話ししたいと思いますテキスタイルのタイトルは「チャイルドストーリー」私が描くもう一つの子どもの物語コンセプトは子どもの瞳に映り込んだリアルな現代社会を描くとともに今の私が過去の私へ送るもう一つの物語 そんなコンセプトで、作品そのものをふんだんに使用して出来上がったテキスタイルです。私は職業としてではなく、生き方として描くことを選びました。過去のどんなネガティブな部分も、全部作品の餌にして表現してきたつもりです。子供を描きたくて、学童保育やお絵かき教室で、大人と子供の関係性や、子供の瞳に映るリアルな現代社会の研究を全部作品として表現してきたつもりです。 子供は良い可能性も悪い可能性も持ってこの世の中に生まれてきます一人の人間の存在するどんな自分もきっと子供の頃に出来上がった自分自身だと思いますそんな私が描く子どもたちが皆さんにはどんなストーリーを語りかけるのでしょうかはいということで今日はひどりアさんとのコラボレーションの最後の歴史スタイルを紹介しましたまた花柄についてはまた今度紹介したいと思います 今まで日の出屋さんとも本当にたくさんのテキスタイルを作ってきたのでまたココアートチャンネルでもおいおい今までのテキスタイルのコンセプトなんかをお話ししたいと思います本当にこの日の出屋さんとのテキスタイルのコラボレーションはこのテキスタイルっていうのはアートよりもまだ皆さんにとって日常だと思うんですねそんな中でテキスタイルから作品に興味を持ってくださる方もたくさんいて展覧会に足を運んでくださる方もいました私の講演会にテキスタイルでお洋服を作って見に来てくださる方もいました またどこかで何かのご縁があったらいろんなコラボレーションしていきたいなと思っていますはいというわけで今日はは何か新しいセットのような感じでもうこれでしばらく「ココアートチャンネル」しようかしらなんて思ってるんですけれどもスタッフが新しいテキスタイルをアトリエの隣のお部屋の撮影ブースに張り巡らせてくれたのでそこから今日はお伝えしました今日も最後ままでごご覧いいたただきありがとうございましたそれではまたココアートチャンネル ぜひチャンネル登録お願いします。私のプロフィール写真をクリックまたはタップしてください。概要欄にもリンクを貼っておきます。画面のおすすめ動画はクリックタップで直接ご覧いただけます。それではまたここまでチャンネルでお会いしましょう。ありがとうございます。